大腿骨大腿骨だはい見つかった<笑>もっとここ探せば出てくるかもしれない、うん、ああ、よかった<笑> まあ、あの時は、うん、正直びっくりしました。びっくりっていうか、こう、探してるものがあったっていうことで、まあ、ゆうなちゃんが見つかったっていうふうに。でも、それは、なんて言うんですかね。私は予測はしできなかったんですよ。 というのは、これまであの沖縄でも、まあ、情報に基づいてそのここだっていう場所を、まあ、ご遺族あるいは関係者から聞いておってもおそらく何て言うんですかその遺骨に巡り合うことができるのは1割もなかったぐらいなんですよ。 それぐらいこう、まあ、難しいっていうかその掘る範囲をどこに絞ったらいいものかっていうふうなことでその情報からここだったらより可能性高いかなっていうふうに考えてやるんですけどもなかなかこう見つけるということはできなかったんですね。 ら今回でもその一番最初こう福島のこの大熊町に来てやるにあたっても見つけきれるだろうかっていうふうなことについては正直自信はなかったんですねでもまあ何て言うんですか亡くなった方に近づこうとする姿勢 それがこう、なんていうんですか、亡くなった方への慰霊だっていうふうな。だから戦没者の遺骨収集っていうのも戦没者に対する慰霊っていうか、で、まあ慰霊のやり方として、なんていうんですか、ただ手を合わせて祈るっていうのと、まあ、 それももちろん異例ですけど私はそれをあの何て言うんですかね掘って探す近づこうとして掘って探すっていうことは、うん、まあ行動としての異例っていうふうな言い方をしてたんですねいわゆる観念的な異例っていうものじゃなくて行動的な異例っていうんですかね。 それれはここうう見見つつかかば本当に見つかったということで嬉しいですですも見つからなくてもその亡くなった人に近づこうとするそういう行為それが異例だと思ってますのでだから何て言うんですか福島から沖縄まで来てもあごめんなさい沖縄から福島に来てそれがこう見つからなくても その亡くなった人を探そう近づこう家族に返そうっていう風なそういうことができるのは、まあ、できるんだったら是非やりたいっていうのはあったもんですからたとえ見つからなくても私は、まあ、是非やりたいっていうのはありました。それが見つかったのは あれはそばにいたお父さんである木村紀夫さんがそして娘さんの木村優奈ちゃんがまあ二人が呼び合っていた結果だと思ってるんですねで見つかってあとまあその次にゴールデンウィークに来てそして今回来てっていうふうに。 でゴールデンウィークも今回も何て言うんですか新たな部位の遺骨の発見には至ってないんですけどもしかし可能性のある場所を探すそれも私と木村紀夫さんだけでなくいろんな人がこう一緒に思いを共有して 作業をしてくれるっていうのは、うん、私はこのことがもっと広がったらいいなと思います。実際にこう、発掘作業に関われなくても、現場に来て、ここなんですねっていうふうな、そしてそこから出てきた震災遺物、瓦礫であるとか、そういうのを見て、 まあ、これから何年もあと何十年もあとでもなんていうんですか人々がこう木村さんと優菜ちゃんのことを忘れないで認識してくれたらいいなっていうのとで木村優奈ちゃんだけでなくこの東北の津波の犠牲者まだ見つかってない方 そういう人たちにもそれぞれの家庭があり人生がありそれが途中で断ち切られてしまったっていうふうなで遺族の思いっていうのを、うん、その悲しみを少しでも、まあ、感じてくれたらなって思いうふうはこの沖縄では沖縄戦の戦没者の 遺遺骨骨ををを収収容ししてて家族にに返すということを目的にこう遺骨収集の活動をしておりますそのために国に対して DNA 鑑定をやって家族に返してくれっていうふうなことをずっと言い続けてきましたでそのことはほぼ実現っていうかこう国もやりますっていうことになったんですけどもしかし今沖縄が非常にあの危険な状況になりつつある。 それは沖縄が再び戦場になるかもしれないということなんですけどもこれはまあ台湾有事っていう言葉があるんですけどもここのところよく使われる言葉ですけども台湾がもし独立することをまあ意思表示したら中国が 台湾の武力統一も辞さないということを中国の主席がここのところずっと述べてます。それに対してアメリカの大統領は台湾をを防衛すするってていいう言い方をしてますそしてそれだけじゃなくてですね日米両軍 この日米両軍っていうのはアメリカ軍軍とと自衛隊のことです日米両軍は台湾を防衛するために奄美大島から与那国島までに40か所もの攻撃拠点を設けて台湾に侵攻する中国軍を攻撃するっていう計画を持ってるんですね。そのために訓練もしています何度も訓練を重ねています。 で、このことに対して、新聞記者が、沖縄から中国軍を攻撃すれば、沖縄には反撃されるんじゃないですかっていうことを聞いて、そうしたらば、その自衛隊の方は、私たち自衛隊には住民を避難させる余力はありません。自治体で考えてくださいって言ったんですね。これは無責任なように聞こえますけど、 実はそのための法律すらすでに準備されていたんです国。国民保護法です。国民保護法では住民の避難は自治体が責任を持つということになっています。そのために沖縄県は沖縄県民145万の住 民, 住民避難の計画を策定しなければいけないという事態になっています。しかし、 これは考えてみても分かることなんですけども145万の人間を海を越えて本土に避難させるなんていうことはこれまず現実的じゃないです。でこのことで私たちは避難とかシェルターっていうのは決してその145万の命を救うために 実現できる手段じゃないんだと今あの行政がやらなければいけないことは沖縄を戦場にしないために声を上げてもらうことなんだっていうふうにで私はそのために沖縄を戦場にしないためにっていうことでこの7月には国連へ行って 国連でそして帰ってきてから考えたのはこのようなことっていうのは私のような市民団体の人間が声を上げるんじゃなく沖縄県の知事が国連で国際社会に訴えるべきことだということで知事に対して国連に行ってこの沖縄が戦場にならないように訴えてくれっていうふうなことを要請したんですね。 で、今、そのために準備が進んでいますけども、しかしもっと怖いのは、国の本気度なんですよ。四十何兆円ものっていう大金をかけて、軍備を増強して、沖縄にミサイルを配備して、中国軍を攻撃するっていうことの、その本気度が、 もう海外にまで伝わって、それをこう中国、中国が日本が本気であるっていうことをそういうふうに捉えたら、これは、その台湾有事になったらば、沖縄に攻撃されるだけではなく、日本本土にも砲撃が及ぶんだろうと私は思ってます。 日本には53でしたかね53以上の原子力発電所があります。こんな小さい国に島国に53箇所もの原発があってそれが誤爆ででも攻撃を受けたら核攻撃を受けたものと同じです。そして、 日本の食料事情っていうのは国内でこう作れるのは 30% 余りしかありませんそうするとすぐ食料の輸入が止まって国民を飢えさせてしまうんじゃないかっていうねそういうことを考えた時にこれは沖縄だけの問題じゃないですよ全国の問題ですよっていう、ね、そして全国にもアメリカ軍基地あります 青森の三沢から南は山口県の岩国までそしてアメリカ軍のまあ在日米軍の司令部っていうのは横田にありますそういうことを考えると日本本土が攻撃されないという保証はありませんよこのことはぜひ国民の方国民が自分たちのこととして 戦争を起こさせないっていうふうなことに全力を挙げてもらうっていうふうなことを国に声を上げるべきもう時期だと思っています。むしろ遅いぐらいです。もしかしたら日本政府が考えているのはどうなんだろうな。こう沖縄を南西諸島に限定した地域限定戦争で始めて 地域限定戦争で終わらすことができるっていうふうな、そういうふうなシナリオを描いてるんだったら、それは決してそんな甘いもんではないですよっていう。戦争を始めることはできても終わらすことってできないんですよ。現にこのアジア太平洋戦争でも、まあ、78年前の、日本は終わらすことできなかったんですよ。 結 果, 結果として原爆を2つも落とされて無条件降伏をせざるを得なかったっていうふうな国民も戦争を終わらすことできなかった政府も戦争を終わらすことはできなかったもう被害を被害の限りを尽くして初めて無条件降伏っていうふうなことになったの